毎週土曜13時30分ケラが t v アラワード2022で特別賞新番組を受賞した。同番組は2022年に配信が始まった新番組で再生数が1位に、バラエティ番組全体でも上位にランクインした。主に20ケラ40歳の女性から支持を得たという、今回の受賞を記念し、 傑作会五本を期間限定で配信。また、岸優太が喜びと共に番組の見どころをコメントした。四角岸優太コメント。皆さん、岸優太です。TV アラワードの受賞、本当にありがとうございます。これまで放送された企画の中で、それぞれの面白ポイントを僕から紹介します。クイズぶらり閉約、ん は街ブラと独特な平野くんクイズが楽しめます。最高に難しいですけど、クイズに答えることで仕様を知ってもらえる企画です。流瀬角の社会勉強の旅は社会を支える様々なお仕事を学べるので僕たちメンバーも角のお仕事体験 VTR を見て、とても勉強になります。 どっちがアマでしょうはプロのアーティストの方の作品を楽しみつつ、アートの奥深い世界やアマのセンスを楽しむ企画です。たまにある修羅場も見どころです。神宮寺勇太の神宮寺巡りはいろいろな日本古来のことが知れてこちらも勉強になりますね。神宮寺の素直なリアクションと共に改めて基礎知識を学べるので、神社やお寺に行きたい、という気持ちになります。僕の し、生き物図鑑を作る。は見るだけで生き物にどんどん詳しくなりますよ。毎回、粘りに粘ってロケしているので、かなりレアな生き物をゲットできることが多いです。そんな中でも、日本語禁止、イングリッシュクキンク、話題人気企画です。簡単、 海外留学歴一週間の僕がオリジナル英語で料理のレシピを伝えるのですが、メンバーとの長年の絆があるからこそ、なんとかギリギリ料理が作れている企画になっています。笑えたり、時に泣けたりするコーナーです。これら以外の企画ももちろん全てが面白いので再配信、ぜひチェックしてみてください。そしてこれからも皆さん、キング、リンチェプリンスル、およろしくお願いします。 近く TV アラワード2022受賞番組ドラマ大賞サイレントフジテレビバラエキ大賞水曜日のダウンタウン TBS テレビ特別賞ミステリという物例フジテレビ特別賞帯番組ラビット TBS テレビ特別賞新番組キングリンチェプリンスル 日本テレビ特別賞アニメワンピース富士テレビ特別賞関西制作バラエティ1位相席食堂 ABC テレビ特別賞ローカルイロハ日チドテレビ埼玉特別賞リアルタイム配信報道ステーションテレビ朝日特別賞過去作品ガリレオ富士テレビ特別賞 SNS 安田大サーカスクロちゃん